レッツゴー のでこの自動運転アシスト機能を使ってもらえば今まで刈り取り部の高さとかですね、えー、旋回気にしてたんですけども全部機械の方が運転をアシストしてくれますよっていうふうになっております。 今オペレーターのですね、手元を見てください何も触ってません何も触ってません何も触ってません何旋回する時もちょっと見てて欲しいと思います勝手にカイートリブが上がって旋回をしてくれますよ